ポリオさん、ポ リ, リオさん、100万回も愛してる中よりもずっとずっと愛してる方がいいよな、ね、皆さん、ですね最近、ポリオ の, あのパクリとか言われてる、あのガメラの寝言をご存知でしょうか、あの2023年の3月の30日付でですね、また新しい回い付けが出まして。 今更ですよ、もう全国的にガメラの稼働がなくなってきた、このタイミングで、新しい会社が出ました。 で、それが何なのかっていうと、まあね、RP でできる後にカメラの背景が、実写背景が出 た, 出た後は、なんから超カメラ濃厚は、BB 濃厚モードみたいな、だらなんか実は別のモードがなんか存在したみたいなね、いう情報が、俺の子になんかめっちゃ飛んできて、かなんで、10人ぐらいから来て、うん、見てたわっていうところで、まあね、あのーまあ、僕からすると、目の上の観光部っていう話で、まあ、いくらね、あの天国の話されたって、別に俺らは別に天国に行けないじゃないですか。 まあ、なんか そ, んなそんな話をなくされてるような気分で今日こそはねもう超カメラねまだもう15万ゲームがらいてないんで超カメラ目指して実践していきたいと思いますそれでは実践スタートですはいいつもご視聴いただきましたありがとうございます51回目になりますああこんな変なこの企画も51回目ですよでねえとまあ、実は、まあ、この動画ねあの50回 のちょっと51回目撮ってて今日ねホント最近なんとね40種類あると思ったんだけどあちょっとねあの仕事が必ず登るとこじゃないみたいなんで<笑>まあでね、あのー、今までのね累計のをちょっを出したんですけどマイナスのね1500何枚なんですよねすな<笑>あと1500枚出せば一本当には戻るんですよねえー、っとですね この15回目まではま入ではですねプラストだったんですよね、ずっとね。いやごめんなさい、うそですね、あのギャメロの歴史の長い歴史を見ると、っね、どっかの6回目か7回目で若干浮いて、そっからはずっとマイナス1だったんで、まあ、ようやく日の目が出るかなというところまでついに来ました。はい 初めてね。カメラをね。あのー、見る方もいらっしゃると思うので、一応ね。あのー、設定カンパター攻略法、あ特別にあ展示したいと思います。まず、あのカメラのい わ, いわゆるその設定差としてはやはりこの中段赤だな。ここですね。ここに止まって発展してバトルに勝つ。 まあ、これにすごいあの設定差があります。枠上に押さないと、ちゃんと見切れないんですよ。で、ちゃんと枠上に押して滑ってれば、めちゃめちゃ設定差あって。一だと千五百分の一とか、しか当たんなくて、で、六だ、あ、六だと、確か四。 百分の1ぐらいで設定差が5倍ぐらいあるんですねであとはですねあの確定額が全世界って強調で235分の1で充出されてましてでまあそれがまあこの頭、えっと、の集団から当たったないいわゆる確定バトル面ってやつなんだったけどもこれギャオスねギャオスが集団にあってで真ん中にリプレイがつたらもうその時点で2角なんですよそうでその時にねえっとここのねあの第三形式ね 亭主にこのリプレイがあるんだけどこの リ, リプレイってね実はね2種類あるんですよでえっ、ー、とー7番のリプレイかなあのー、こっちの方かなこっちの方はちょっとねいわゆるちょっと全然、あのー、その30代のいわゆるそのお会い系なんでこっちのたまたまが揃うときにそうこっちの方の比較ピのそのまだまだ磨きがかかった20代のたまたまじゃないとあのー、ものすごいハマっちゃうんで あの、ここにはね注意してほしいんですよそうあのー、こ, こ, これですねそうこのたまたまをもう ビ, ビター押しぐらいで押すとあの次回モードアップなんでそうこのあたりね皆さん注意して打っていただかないとあの、しっかり1 5になりませんので出てるかこれうわーちょっと待って<笑> 今ね、なんかねこうこの時の音が無音だったかもお分かりいただけただろうかちょっとねリプレイちょっと戻すんだけど多分無音だったと思うんだよねズボンとかの音しかなかった難しくな、ね、いこのまま行くのいや<笑> Oh, got... uh, 6円です。 でもかなりボード落ちてるんであのここのあの30代のぱいじゃなくて20代のぱいであの格上げ格上げ調整をしっかり受けてくださいえー、これねこれねこれしっかり狙ってくださいこれビタビタで狙ってくださいねはいこれもうオーダープもうできる<ぬ><笑>もうマジやめてマジ危ない<笑><笑> 年1万3000円ですあーいやです、ね、あーっとーやばいっすこれだってまだ2回しか鳴ってないもん鳴らせないと鳴らせないですかやばいっすね あー、っと何も言ってない何も言わないズボンも言わない何も言わないえ、こまってこれは切るないでしょよしよしまだ見せてたんだ えー、現在のゲーム数がですねまあ1055アイテム合算が351分の1で3枚要素数は 5.1 分の1ですダメだこりゃまあ設定1なんですけどねあのー、まあねあのこれおなじみのね、えー、数学の授業絶対確率がね低速しますからもう何がなんでもね240分の1ぐらいま で, で収めないとね 虫収ののまらな い,、ね、<笑>いんだわ<笑>よ<ーし><笑>ほらこれなんですよやっぱね絶対にあー、まあ あー、げちみすぎんだけど、うん、倒れんなよマジでーあーいらないっすーた丸山の卵なんで最低ですねありそうまああいよねなんかレンタルでいくときレンタルでこれ結構ありそうです よ, <笑>うようね こんなの負けられなりたいんだけどマジで負けられないぞこそれで負けたらもうねもうツイッターのアカウントもう1日間だけおっぱいチェンジも利用してます俺は誰もがだったら絶対負けいかいよやばいなちょっと<笑>ああ<ー><笑>ダメだよ 最悪なんだけど<笑><笑>ああ、マイテリティーポリオになってしまったわ<笑>。<笑> 隣で乗船してるんだよね。まあ、ちょっとやばい。マジ緊張する。<音声>こっから静かになるわ。 絶対に当たんないと思ってバキ読んでたらこれ二画目ですねうわぉこれか初めて作ったんだけど<笑> 860で、で、4の1えっ、ー、とガサンが<笑>さらによく悪くなっててヤバいわこれ372分の13枚ギョーザが 5.26 分の1でもう圧倒的に1はいまあまあま終わりですね これマジで<笑>もうぜひ愛してくださいこれこれこれ面白かったのからあかんとこれ YouTube やってるんで、はい、これ置いとけばもう 105% でいいサウナ入ってる時に気付いちゃった 大人になったつまず俺は、ね、今日ガメラで3万5000円入れましたでその後、ちょっと依存症が抜けなくてどンつきましたそこにカードは一般カードか簡易カードかわかんないんだけど5000円と500枚が残ったのは間違いなくてで俺はねそこでちょっと50枚ぐらい増やして生産権入れたっ一般のカード入れたっ一般のカード1000円の中にあるなって思って入れたら5000円になってきてで そ, さその中にさ子供入ったのにそのまま吸い込まれるじゃんそして出てきたのええー、と思ってなんで思い出てくんのと思ってでバカな俺はあのメダルがねああのまあ、どなんか1枚か2枚かさ入っちゃったのかなと思ってバカな俺はそのままねお風呂の音も言っちゃったわけですよ<笑>で多分今ちょっと空の中でちょっとあのさっぱりしてちょっとね我に返って 俺そこで五百枚、いや、採算じゃねえってうう、今。ここに五百枚あるんじゃねっていう。で、これ、当日執行だから。やばいです。ビールなど、ん飲む場合じゃありません。ということで、えっ、ー、と、今の時刻がですね。まあ、ガオズンの番とか、時分<笑>ね、あ、と一時間ぐらい、気づくのが遅かったら、もう死んでたんで、ね。四万円ぐらい。 あここがねあのプロのプロとアマのこがあるんだよと、ね<笑>はいうことでえっとね今日の投資が、えっと、3万5万五千円で回収が0、えっと、または、えー、550枚です3年配ですお財布に10万円ぐらい先週まであったはずなんですけども何もありませんはいであのちょっとねバラダンと相談してちょっと役払いに行くことになりました、はい、プラス滝用もねはいということでちょっと一緒に食べてあのもう一もう回赤塚ま方に戻りたいと思います じゃあまたお疲れ様でした。